岩手県一ノ関市よりお越しの大東予索いこいこいれん菅原組の皆さんですしんじさん、私マイク持ってますのでどうぞお使いくださいはい、お願いしますはい岩手県は一ノ関市大統領から参りました大東予さこいこいれいですよろしくお願いいたします<笑>ということでスローマンの お元気でしたか、ね、コロナにかからず頑張ってましたか私たちも一生懸命コロナの中で頑張ってまいりましたなんとかこの人数で今まで頑張ってきたんですけどもこの場合いるんですけどもなかなかコロナでこうメンバー同士が今度会うことができませんそれでもこの鶴岡になんとかやって来れましたそして コロナの中でもこうやって予測ができるんだということを今日こうやって、ね、メンバーが示してくれましたすごくありがたいことですね私たちも1月にですね開催しようと思いまして頑張ったんですが第4日曜日をですねコ ロ, コロナの最盛期でした2週間前に皆さんにですね中止しますというお知らせを流してましてそして ただただ1時間の練習毎週1時間の練習を続けてまいりましたおかげさま で, で、ね、こうやってこの集まるところがあると私たちも元気が出てきます皆さんも一緒に元気を出してですねこれからも仕事に遊びにこう楽しんでいただければありがたいなと思いますはいそれでは相模に踊らさせていただきます「<笑>北心」という曲を踊らさせていただきます それではみんな行くぞ。ハバイ。夢の向こうにまた夢が。大勢を持って出場する北米。 ありがとうございました。